こんにちは東洋館出版社の上原と申しますこたびはですね10分後に自分の世界が広がる手紙観光記念フォトジャーナリスト佐藤圭さんオンライントークライブにご参加くださり誠にありがとうございます。 えー、今回ですね、えー、この10分後に自分の世界が広がる手紙、えー、弊社で刊行したきっかけはですね、えー、佐藤さんが、えー、幸せの牛乳という本でですね、えー、児童文芸ノンフィクション文学賞を受賞した時のその受賞式の会場でお会いしたことでしたあの弊社ではですねあの学校がもっと好きになるシリーズという、えー、子供向けのシリーズ 観光しておりますで学校生活あと勉強などですね、まあ、楽しく取り組めていない子どもっていうのはまあ一定程度いるかなと感じておりましてでそういう子どもっていうのはやっぱりその家庭とか学校とかすごく狭い世界の中で生きているのでですね、まあ、それだけでやっぱりすごく自信を持って生きていけないっていうきっかけになるには十分大きくてです、ねまあ、そんな子どもたちの視点を少しでも変えて少しでもなんかその。 視点が変わってちょっとでも自信を取り戻せればなと思いまして、まあ、そういう本が出せればなという話をまあ佐藤さんとそういう話をしたのが企画の始まりでした、えー、エピソードの一つ一つがですねあの佐藤さんが実際にあの体験した内容であの本当に素晴らしい本ができたと思っております、えー、子ども向けの本ではありますが、えー、大人が読んでもですねあの十分。あのー はい、あの胸にくるものがある本だと思いますので、ぜひです、ね、あの大人の方も読んでいただければと思います。えー、本日はです、ね、児童精神科医の小澤伊吹さんを迎えてです、ねえー、子どもたちが自分らしく生きられる社会についてというタイトルでお送りいたします。えー、そんな佐藤さんがです、ね、代表を務め、フォトジャーナリストとして活動する NPO 法人、Dialogue for People ウェブサイトが、ね、こちらになります。 はい、一応あの今チャットの方で流しました。時間のある時に見ていただければと思いますそれでは佐藤さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。こちら画面はえっ、ー、と。会場が映ってる状態になってますか？すいません、少々お待ちください。今画面を切り替えております。あ、著者の佐藤圭です。すいません、今は多分音声だけで皆さんに届いているのかなとあ、届きましたね。 皆様よろしくお願いいたします。佐藤慶ですで。今日はあのゲストに小沢いぶきさんをお越しいただいてますが、ちょっと後ほど小沢いぶきさんとあのゆっくり対談させていただけたらなと思ってるんですけれども、まずはじめに10分ほどあのこちらの3冊の本をですね、今回刊行させていただいた3冊の本を僕の方からご紹介させていただこうと思っています。皆さん音声などは聞こえてますかもし何かの問題等ありましたら、チャットの方にお書きいただけましたら、多少改善できるかなと思いますのでよろしくお願 い, いします。 いたしますあと現在あのあ、大丈夫ですね。ビデオあのオンになられていた方は、もしよろしければ、この前半部分では、えー、マイクとビデオミュートでお願いいたします。また後半 の, あの質疑応答などでも、えー、と皆様の声などいただきながら、えー、話していけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。で冒頭にですね、ちょっと初めに、えー、10分弱ぐらい、えー、もう少し短いかもしれませんが、この3冊の本を少し紹介させていただきます。えー、先ほど、えー、上原さんからお話 ありまししたたよううに、えー、と幸せの牛乳という児童書を出したん で, す、ね、であのー、その本を、えー、ご覧くださった東洋館出版社さんから今回のこの本、えー、執筆してみないかっていう話を受けたんですけれどもキーワードとなっていたのが、えー、そもそも学校が嫌いな子どもたち学校に行きづらいと思っている、えー、子どもたち いるんじゃないだろうかそういう子どもたちに何か本当に声をかけれるようなことそういう本って作れないかなという話をいただきましたで、なぜそういう話になったのかというと僕自身が不登校だったんですねまたあの少し本の内容と触れながらお話ししたいんですけれども中学1年生の本当に真ん中ぐらい初期ぐらいからですね学校に行かずそれから高校にもストレートに進まず高校も本当に定時制通信制でその後大学に住んでも まあそんなにこう授業まっとうに出てたかなというとそうではない人生を送ってきたんですけれどもまあそんな中でも僕なりにいろいろとこう学ぶことができたことであったり学びの場っていうのは学校だけではないなってそういうことを伝えたく思いこの3冊を作りましたでこの3冊別に順番があるわけではないんですけれどもなんとなく僕が書いていった順番としてまずはこちらの「ですねこの毎日がつまらない君へ」というこの本を、えー 執筆ししたた動機についいいてお話したいと思いますでこちらは本当にあの今話したように学校に行くのがもうなんとなくつまんないなとか今日生きててもなんとなく退屈だなと思ってしまう子どもたちにいや実は日々の中に気づこうと思えばたくさんの宝物に気づくことができるんだよとそうしたエピソードを集めています。であの すいませんあの自己紹介の中でちょっと話すびれてしまったんですけれども僕自身はのフォトジャーナリストという仕事をしておりまして、まあ、写真や文章で世界のさまざまな社会問題を伝えるという仕事をしていますただそうした活動をする中でその社会問題と接するってどうしてもこう辛いこととか厳しいことそうしたものに直面してばかりなんじゃないのって聞かれることがあるんですけれども必ずしもそうではないんですねむしろそうした僕が今まで知らなかった世界と触れることで見たこともない景色を見たり会ったこともない人と会ったりその何 中で話したたたりりいいいいいろいろな思いをいただいてきたり実は世の中の苦しいこと悲しいこと絶望みたいなものよりもたくさんの宝物を希望をいただいてきましたでこの中でもそうした各国の話があるんですけれどもその中の一つの「ブサイクな社文字という話があります。 これはしゃもじですねご飯をよそうしゃもじの話なんですけど僕がザンビア共和国というアフリカの、えー、本当に田舎の国で暮らしていた時電気も本当に水道もガスもまともに通っていないところとても不便な生活ではあったんですけれどもその不便 と呼ばれる生活っていうのは実は今のこの僕たちが暮らしている便利な生活では削いでしまっている豊かさとか喜びみたいなものそれを感じることのできる生活でもあったんですね。で自分自身で手作りしたしゃもじから感じた思いであったり自分自身で今日じゃあ肉を食べようと思ったら自分自身で本当に生きた動物を買ってきて自分でその命を奪って いただくそれが本当にいただきますの意味なんだな。そうしたことを感じさせてもらった経験など、各国でいただいてきた宝物について書いています。で、2冊目がですね、えー、君はどんな大人になりたいっていう、なじかじっている形なんですけれども、 この本では僕自身の、えー、先ほどちょっとご紹介したような不登校の話であったり、まあ、大人になるまでに、まあ、今に至るまでに感じてきたさまざまな葛藤悩みなどについても書いていますであの僕の人生の中で非常にキーワードとなったのが数多くの死別だったんですねで特に幼い頃に弟を失いそれから、えー、僕の2歳上の姉がですね僕は高校生の時に自死をしてしまうそして、えー、そ, のなその後にもですね不登校を続ける中で自分自身 自身はもしかしたら他の人が真っ当にできることはできないのではないだろうかそうした葛藤についても書いていますでそうした紆余曲折を経ながら、えー、今僕自身が思っているのはですねそれは決して間違った道を進んでいたわけでもなくてぐにゃぐにゃと曲がりくねった道を歩いていたわけでもなくて僕自身の心に従って心の羅針盤に従って一つ一つを試しその中の、えー、自分の経験と、えー、また対話を続けながら今に至ってきたなとそうした話を、えー 書いていてますあの大人になるってすごく漠然としてあの僕も子供時代大人って何なのとか大人になるってつまらなそうだなと思ってたんですけれどもそうした一つの定期としての大人にとらわれない一つの話として受け取ってもらえたらなと思っています。で3冊目「勉強なんてしたくない君へ」もうこれもまさにあの当時の僕そのままなんですけれどもまあ勉強 というよりも、まあ、学校に行くことであったりこう机に座って黒板を見ていること与えられた宿題をやるっていうことがとても苦手だったんですねただそれは今振り返ってみると、まあ、そうした押し付けられる何のためにやるのかわからないことを強いられるということが苦手だっただけであって勉強そのものが必ずしも嫌いというわけではなかったんですよねなのであの今現在ですねあの学校の宿題であったり、まあ、学校の授業中になんとなく勉強 嫌だな何のためにしてるか分かんないなっていうような子たちが勉強なんて嫌いだ嫌だっていう一つの考えに固まってしまう前に本来の勉強っていうのは自分自身のワクワクを見つけることなんだよっていうそうした話を書いていますまたこの3巻全てに共通するのはですね僕自身がのフォトジャーナリストとしてさまざまな社会問題のある地域紛争地域などに行っていて特にまあ戦争という人類が抱えてきている大きな問題これって決して解決不可能な問題ではなくてまだまだ僕たちが力を 消えていなかったり知恵を絞りきれていなかったり、もしかしたらどこかで諦めてしまっていたりって、そうしたことが共通点としてあるんじゃないのかなと思っています。なので、あの 今, を今を生きている子どもたち、これから大人になる、まさに君へ、ですね君たちに向かって問いかけたいこととして、今、君たちが学んでいること、君たちが見つけた宝物、さまざまなワクワクすること、そうしたものを大切にすることによって、この、 ね、本当にちょっと見渡したりニュースを見たりすると心が苦しくなるようなニュースっていうのも変えていくことができるんだよってでそれは僕自身も君たちから学びたいし共に学んでいこ う, っていうそうした意味での広い意味の勉強学びの喜びみたいなことを書かせていただいていますえこれあの児童書となってますけれどもぜひあの本当に子どもたちにも読んでほしいんですけど大人たちにも読んでほしいと思っていますというのはですね僕自身もあのその当時の子どもというのがどこかでいなくなって今の自分になったわけではなくて 自分のうちでは、内側では、心の中では、その当時の子供っていうのは常にいます。あの時に泣いていた自分、何かに苦しんでいた自分、先が見えなくなって落ち込んでいた自分、そうした子供たちに対して、僕自身が声をかけるように、手紙をつづるように、この本を執筆しました。え皆さんのの本当に心の中に心中いる 君、その当時の子供たちにとっても届くような絵本となればな、自動書となればなと思ってますので、ぜひ手に取っていただけましたら幸いです。ということでですね、えー、ざっくりとした本の紹介をさせていただきました。 でこちら、えー、と皆様あのご注文くださった方にはですね月曜日の発送としてお手元に届くと思いますのでまたゆっくり読んでいただけたらなと思いますえ皆さん、えー、映像が全画面表示になっていませんなどなど、えー、ありますね確かにこれ今そうですね こちらは、ちょっと今、ジムの方で確認していただいていますので、少し小さな画面になっていて申し訳ないですが、このままちょっと進めさせていただきます。声は皆さん届いてますかね音声のみですとなってしまっている方、申し訳ございません。届いているのかな大丈夫ですか相武さんの方では声は届いてますか、はい はい、い す, すみません、ちょっとあの大画面になっていない、えー、ところがあるかと思いますが、ちょっと後々、ちょっとそこは。 調整していいいたただきながら進めたいと思いますすいません、ちょっとこちらも不慣れなものでご不便おかけしますが、まず音声がちゃんと届いているということですので、予定通り進めさせていただきます。ということで、ここからはですね児童精神科医、小沢いぶきさんにはいぜひご登場いただきまして、ゆっくりお話ができたらなと思っています。はい、え、今日はです、ね、小沢いぶきさんに聞き手になっていただいて、いろいろと根掘り葉掘り、僕に尋ねてくれるということで、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいますはい は、え、じ、っと、めまして、小沢いぶきと言います。あの普段児童精神科医う子どもの心のケアをする医者をしながら、NPO をあの運営しています。皆さん、画面見えてますでしょうかちょっと音声のみですという方がいて、ねうん、少し何かトラブルがある模様ですが、<笑>ちょっと今、のジムの方にそちらは確認していただいてますので、まあ、ゆっくりと、では、やらせていただこうかなと思います。<笑>いますはい 口さんまず、はい、あの本を3冊もですね、はい、いきなりお送りして、はいはい、ありがとうございます<笑>よろしくお願いしますということでしたがし、はい、読んでいただいてどうでしたか、はい、あのー、今日また改めてここに来る途中に少し読み返していたんですが、はい、なんかこう私も子どもの頃にこう出会いたかったなという気持ちがあってうあの本当にこう世界って広くて、えっと、学びとかあの変化していくみたいな種って ああの世界ちちこにるやっぱりその子どもの時って自分がいる世界がどうしても全てになってしまうことがあるそれは家族もそうですし住んでる地域によっては情報が限られるとか、はい、選択肢が限られるっていうことがある時に本当にその場所によってあの経済のところにも書かれていたんですけど。うん 選択肢が全く違う、自分が触れられる世界も違うときに、うん、でもやっぱりこう、世界があって、うん、そこにこう、足を運べる可能性もあるし、あの、なんか自分のこう、住んでいるところにすでに宇宙があるみたいな、この感覚が、あの、もっともっとこう、小さいとに、あの、体験できると、はい、もしかしたらこう、豊かな、豊かなのかなという、こう、感覚を、あの、持ちながら、あの、拝読していました。ありがとうございます。 本当に僕自身もそうですね、岩手の田舎で育って、本当に学校と家、あとは近所っていうのが世界の中で、まさか今自分がフォトジャーナリストとして、イラクとかシリア行ったり、ザンビア行ったりなんてすることになるとは全く想像もしてなかったんですけど、でもなんでそこを自分の中で広げてこれたかなっていうと、やっぱりそれはいただいてきたものだと思うんですよね。僕自身がこう選び取ってきたというよりも、たまたまそういう出会いをいただいてきていて、ただ中にはやっぱりそうした出会い、 みたたいいいいなななももものにたどり着けない子もいるかもしれないでもそうなってしまうとその子の世界が広がらないものっていうのはその子の責任ではないんですよね。周りの環境であったり大人であったりがきちんとこう種まきをしたりその環境にこう手を引いてあげたり橋をかけたりっていうものが欠けていることでもしかしたらもっともっと自分の才能を開くことができるかもしれない子どもたちが、まあ、小さな世界の中で苦しさを感じてしまうっていうこと、まあ、そういうことが少しでもなければいいなという思いも込めていたので今の井口さんの感想はとても 嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。多分、<笑> k さん、この本を拝読していると、すごくいろんな好奇心をこう持ちながら、はい、今も。 私をお会いするためにこう K さんの好奇心によってこう世界がどんどん広がっている気がしていて<笑>、はい、の好奇心とか関心って結局私たちがこう何かを学びたいと思うすごい大事な自分の中にある一つの種な気がしているんですけど、うん、これがこうずっと K さんの中にあの火種としてずっとこう燃え続けてきたのってあの K さんからするとどんなきっかけがあったりとかが多分あの一つではなないような気がするですそうですね、本当に好奇心ってあの大切な命の原動力の一つだなと思う ですけれども一つには、えー、とこの2巻目かな「君はどんな大人になりたい」で僕の幼い頃の話も少し書かせていただいてるんですけど。 僕にとっては小さい頃に例えば自然と触れられることができたというのは本当に大きいことで、うん、本当に単純なことなんですよね。例えば今日すごく天気が良くてこの外の光がキラキラしている様子を見るだけでちょっと幸せを感じたりであったりなんか本当に道端に咲いている草花を見た時にそこに不思議を感じたりっていうのは小さな頃にやっぱりそうしたものと触れられてこれって何だろうと思い続けることができた。うん、それをそんなのは こ, こういうものだよっていうような。 なんだろうな勝手な大人の決めつけにさらされることもなくて好奇心を持ち続けることができたっていうのは本当にあの周りの人の賜物から頂いただいた賜物なんじゃないのかなっていうことを感じます。例えば、まあ、虹が 空にかかるでそれを大人はあれはね水蒸気でねこう何度の光が照射されてね光のスペクトルが7つに分かれてねとか説明しがちですけどまあしないかもしれないけどまあ虹だねぐらいで終わるのかもしれないですけど本当に不思議な現象ですよね。何なんだろうってこの ね、美しさって何なんだろうっていうことを考えると本当に身の回りの全てにそうしたものが含まれていてあのレイチェル・カーソンさんって「沈黙の春」書かれた方があの「センス・オブ・ワンダー」っていう本も書いてるんですよね。その世の中にワンダーを感じる能力、まあ、その才能が本当に人類にとって不可欠なもの、まあ、一番大切なものなんじゃないのかっていうようなことを書かれている本なんですけど僕はまさにそう思いますね。探そうと思えばいくらでもそうしたワンダーを探せるのに勝手にそれを閉じてしまうの。 本当に周りからの決めつけであったりそうしたものであってで僕自身もあのう鬱になってしまったこともあってそういう時はそうしたワンダーを感じることができない火種がどこか消えかけていた時もあったんですけどおかげさまで本当にいろいろなところに足を運んでいろんな人と出会いろんな価値観に触れることでい や, やっぱり世界宇宙ってすごいなみたいなのが今ベースにあるのは本当にありがたいものなのでお裾分けをしたいっていう感じですね。 <笑> あ, ありがとうございます。これあの後半の方でもうこの戦争マンタをこう、はい、探していくこう多分子供を。 とか私たちには常にその力があるんだと思いますし、うん、それをこう本だったり自然だったりいろんなとこから触れられると思うんですけどなんかこうそこに対してじゃあ私たち大人が何ができるかっていうのをちょっと後半の方でぜひ伺ってみたいなと今思いながら伺っていましたなんかそのケイさんの好奇心が広がってきた先に今そのダイヤルーピーポーという、うん、あのこの団体を立ち上げて、ね、あの活動しているということになると思うんですけれど、はい、なんかこうなんでこのダイヤルーピーポーに気付いたのか、うん いあはい、ぜひお伺いいできたら、はい、ありがとうございますあの皆様にもあのチャットの方でリンクをあの貼っていただいたんですけれどもこの Dialogue for People ってメディア NPO なんですねいわゆるあの、まあ、ジャーナリスト社会の中に何が起きてるのかっていうのを皆さんに届けるっていう仕事なんですけれども。 今までは、例えばこうフリーランスのような立場で、大手メディアに所属しないというような形で、インディペンデントに近い形でやってたんですけれども、それを NPO にしたのには一つ理由がありまして、例えば今でもイラクとかシリアの紛争の取材って言ってるんですよね。ただ、そうした取材に行って、戻ってきて、それを発表してということを繰り返していても、経済的には仕事にならないんですよ。経済的に全然それは回っていかない。そうなると、徐々にそうしたことをやる、やりたいと思っている人も、そうしたことをやめて、他の 言い方は悪いですけどもっとお金になるものもっと注目されるニュースに注目をして取材をするようになっていってしまうんですよねただそうした経済原理の中で価値がないと思われている、まあ、取材社会問題が本当に考える必要のない問題なのかというと僕はそこは比例してないと思うんですよむしろそうした忘れられがちなことをちゃんと考えていくことでもっと奥深い構造的な問題っていうのを考えることができてより本当にあのそうした悲しみがない世界を作っていく大切なものに気づくことができ でんじゃなないいののかなととうことでこのメディア NPO というのを仲間と一緒に立ち上げ、今でもやっています。うん、でこの名前につけているダイアログ、対話というものなんですけれども、まあ、あのメディアの役割ってすごく様々あると思うんですよね。こうやっぱり権力を監視するというものであったり、こう知る自由に対して届ける義務があるとか、そうしたいろんな観点があると思いますけれども、僕自身はやっぱり考えたり、対話する材料を提供するのがメディアの役割だと思います。そ、うん、そして自分自分身でその 対話を促すことができない自分の言葉を届ける人ができない言葉をいただいてきたものを誰かに手渡していくでその手渡した先で対話が生まれてくれたらいいなという思いでこの Dialogue for People という名前にしています。 はい。今ですね、チャットの方にもちょっと関連記事などこうなじっていただいていて、ちょっと今こう話しながら一緒に見るのは難しいとは思いますけれども、ちょっとぜひどこかですね、メモとかしておいていただいて、そちらも見ていただけると、ちょっとそちらはあの子供向けというより大人向けにがっつり書いている記事が多くはなるんですけれども、本当に通定するものはこの本に書いていることと一緒かなと思うようなスタンスで取材などなどをしています。 ありがとうございます。ますその先ほど申し上げてくださったその私たちが多分こう学び続けていったりとか世界を感受し続けていくある意味こう種を提供しているってことでもあるのかなとその対話したり考えるきっかけであって答えを渡すわけではないというもなんかあのすごくこう、はい、ダイアルフォ l 4 p 4の取材からもあの私自身もあの感じていて。 どんな職業になるかではなくて、うん、どんなものをこう世界に手渡していくのかというか、うん、どんなことして世界とこう相対するのかっていうところって、意外にケイさんの小さい時からこう続いていっているものなのかなと思いながら、うん、なるほど、はいうまあ、そうあれたらいいなとは思いますね。うん、本当に、まあ、僕もあの 一応カテゴリー上は大人ですけれども、大人って別にあの完成した子供ではないっていうのはすごく強く言いたいですし、うんうん、子供っていうの、子供っていうのが未完成の大人でもないと思うんですよね。あの、僕自身、佐藤系として生きている僕自身も別に今が完成系でもないですし、やっぱり常にあの、発展途上系だとは思うんですよね。でもどっちの方向に向かっていってるのかっていうと、やっぱりどこかまでは僕もものすごいこう、エゴイスティックな、どうやったら自分が幸せになれるんだろうか、うんうん、満たされることができないっていうような思いを抱えていた中、 でなんか自分が幸せになるためには周りも幸せでなきゃいけないなみたいなことをどこかで気づいた時にちょっとずつベクトルが変わってきた気がします。あの僕自身が 例えば自分自身を幸せにする方法っていうのはやっぱりどれだけ考えてもわからなくても例えば本当にできることって限られてますけれども周りの人がちょっと悲しんでる時に何かできることがないのかなってそこで何か行動してみるでそれ自身のフィードバックで自分自身がこう生きがいを感じることができたり幸せを感じることができるっていうのは、うん、本当にこれも人間の感受性とか想像力の本当に素晴らしいところだなと思っていてそうしたベクトルに今 y に一歩階段を登っている。まあ、途中ってっう感じですね。なかなか全 しくっていう感じではありますけど、はい、旅は続いておりりますいやでも あ, のありがとうございます旅が続くっていうのがこうついつい私たちもしかしたらですけどあの生きていると、えっと、ちゃんとこう稼げるようにならなきゃとか、うんうん、こう学校に入らなきゃって思ってしまうとあのなんかその先も人生ってずっと旅であって、うんうん、私たちは常に変化してこう世界と関わっていくって多分視点で何かちょっと今を見れるのと。うんうん もうちょっとなんかこう今どうしなきゃいけないんだろうって思って見るのと違うんだろうなと思った時に今の K さんみたいなあの旅は続くっていう視点でなんかそれがすごいこの本にも表れてる気がするんですけれどなんか見れたらいいなというふうになんか思いながら話を聞いてました。たいいした FOP の中でもあの本当にこう世界のいろいろな K さんたちがこう旅をしながらであった方々のこととかをあの取材をしてこう 対話の種とかをこう伝えていると思うんですけれど、うん、こういったこう伝え手になっていこうと思ったきっかけ、どんなことがあるのかというのが一つ、はい、もう一つは、えっと、これ、私自身もあの子供たちのキャリア教育の授業とかをさせていただいて聞かれるのが、うん、NPO って儲からなくて大丈夫なんですか<笑>と、やっぱ<笑>、はいそうですよね、そうなんで す, すよね、はい。それでもこう、そこをやっぱりやり続けていくっていうことに可能性があるからだと思うんですけれど、なんかそこから見出されている可能性だったりとか、なんかこう、 伝えられることとかもしあったらぜひいただきたいな、はい、と思いました。えっ、ー、とまず伝えて、そ、は、し、い、なぜこうなっていったのか、まあ不思議ですね。本当に僕も気がついたらというところではあるんですけど、まあ一つ大きなきっかけとしては、僕自身あのこの仕事をする前に NGO で。 働いてたんですねとある NGO での仕事に携わっていて、えー、アメリカにあった NGO なんですけれどもそこからアフリカのザンビア共和国というところに派遣されて例えば公衆衛生の改善であったり、まあ、HIVAIDS の啓蒙活動であったり す, すごくこう草の根の活動をしていたんですねでその中で本当にこうした一人一人の草の根の活動が世界を変えていくんだなということは自分自身感じることもできましたし今でもそれは確信しています世界を変えるのは本当鶴の一声ではなくてもう本当にグラスルーツの の下からの一人一人の人人変革なんだろうなってのは思ってるんですけれどもそうした生活をしていた時にザンビア共和国のすぐ北にコンゴ民主共和国というところがあります、まあ、かつてはザイールと呼ばれていたのでもしかしたらその名前の方が聞き覚えのある方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもそこを とザンビア、まあ、国境はありますけれどもそこに暮らしている人々っていうのは結構国境にまたがって親族がいたりするんですねいわゆるこう欧米列強の中のこうネーションっていう概念とはちょっと違くて、まあ、そのボーダーを越えてまあ部族がいたり こう親族がいたりっていう生活をしている人が僕の周りにもいまして例えば僕の知り合いの中では「いやアンゴラの戦争に巻き込まれてねその時兵士として戦ったけど家族みんな殺されてねそれでザンビアに来て今ここで暮らしてるんだ」っていう人であったり「いやあの今北のコンゴ民主共和国でちょっと紛争が起きててさ」って僕の 大切な人たちがそれに巻き込まれてどこ行ったか分かんないんだみたいなことを話してるんですね。でわそんなことが起きてるんだと思って、まあ、日本のニュースを見てみても、今後の紛争のことなんて全然書かれてないわけですよ。今でこそインターネットで多少そうしたニュースも、えー、検索できるようになってきたかもしれないですけれども、まあ、当時2007年とかかな、まあ、今後のそうした本当にちょくちょく起きている武力衝突であったり、まあ、子供兵の存在であったり、あの鉱物戦争のことっていうのが全く伝えられていなくて、 確かに世界っていうのは人それぞれのグラスルーツの草の根の活動で変革することはできるだろうただもしその問題自体を知らなかったら誰がそこに 力ををえてていいくんんだろううかっっことを思ったんですねで特にあの本当にあの世界的な複雑な問題っていうのはその当事者たちには解決ができないものがとても多いです第三者が何ができるのかっていうことを考えていかなければ問題があるにもかかわらずその第三者にその情報が届いていないじゃあもしかしたらグラスルーツのそうした運動をするその前提には知るということがあるんじゃないかそのためには伝える人が必要なんじゃないかそこが今の仕事につながって 出ますね、なのでこうゴールとしてこの伝える仕事をやりたいと思っていたわけではなくてやっぱりその先にあるもっと世界って住みよいところになるんじゃないのかなっていう思いがあるのであのもっと違う仕事にこれからだってあの転職する可能性はありますしあのフォトジャーナリストが僕の完成形ではないのでいろいろなことにチャレンジしながらやっていくかなと思いますそんな中であの第2個目の質問 NPO 儲かるの生きていけるのっていうところなんですけれども まあ、これも本当にすごく難しい問題で、まあ、僕は本当に仲間に恵まれて今、あのなんとか経営基盤を整えてこうした活動ができてますけれどもなぜこれが難しいかっていうと今の経済システムの中だといわゆるその利益を受ける人が 何, 何かを買うことによってこう値段を払うわけですよね。 物を売る場合はそれを購買する人がその対価として何かを払うでも例えばじゃあ社会問題を解決しようと思ったときにそこに置かれている問題を 解決してほしいと思っている人たち。本当はあの僕たち自身も当事者なので、これはあくまでも格好付きの言い方ではありますけれども、まあ、その人たちのじゃあ問題を解決しましょう。解決しました。じゃああなたたちお金払ってくださいって言えるのかっていうと、そういう構造にはなっていないんですよね。なので、じゃあ そ, れその問題どうやったらみんなでこう解決に向かっていけるかというと、やっぱりその問題、当事者だけの問題ではなくて、私たちの社会が抱えている問題であって、これは私たちが 自らの、まあ、未然にを持ち寄ったりできることを持ち寄ったりして解決していかなきゃいけないよね。で、そのために活動をする人、まあ最前線で働く人、後ろへ支える人、様々な関わり方がありますけれども、そこで、じゃあこのお金を使ってくださいっていうのが一種のこう寄付の形だと思っていて、NPO っていうのはなのでその経済権利からこぼれ落ちてしまう脆弱な人たちの問題を解決するための一つの、えー、今のところ僕の考えうる、えー、ベターな方法の一つなのかなと思って いますなので本当はですね例えばもっと根本的なワールドタックスみたいなものができたり、うん、そうした脆弱な人の声を届ける仕組みみたいなのが社会にインストールされたら NPO って本当は必要ないと思うんですよ、うんうん、本当は社会にインストールされるべきものがまだまだちょっと法人の形で担わなければいけないものがたくさんあるという形なのかなとなのでそこも完成形というよりもベターなものを選んでいく中で今は最善だと思ってこの形をやっているという感じですね どうですかぶきさんも NPO をやられている身としては。<笑>いやなんか、えー、とあのすごく今お話を聞いていてあのそうだなと思うのがあのなんでしょうすべてがあのサービス化されて、うん、市場の原理の中にこう取り込まれていくことでそれ教育も含めてそうです、ね、あのもちろんそのいい場面もあるんですけれどそれによって こ, うこぼれ落ちてしまうこととかが、うん、あ, のあるときに とこう市場の元気だけでは、やっぱり解決ができないものがたくさんあって、私たちがこう生きていくときに、多分こう、サービスではない、こう、関わりの中とか、で、なんか解決されていくものってたくさんあるなと思ったときに、あの、もしかしたらその NPO って、そういったこう、脆弱なところの声をちゃんと聞いて、構想に反映させていくっていうのと、本来なんか、えっと、なくしてはいけないものというか、うまく言えないんですけれど、 サービス化することで削ぎ落とされてしまうかもしれない。うん、あの、ケイさんの方にもすごい書かれていた気がするんですけれど、なんか私たちが本来自然とともに生きていた感覚だったりとか、あの自分たちの手で物を作って、うん、物をこう、消費するっていう、なんかその、それが分担されていない感覚みたいなものを、うん、もう一回こう、 違う視点からこう取り戻していくみたいなところにも、うん、もしかしたらこれから NPO の役割っ て, あって、でもそれもあのそれぞれの人たちがこうその感覚を持ちながら生きていったらい、いらなくなるんだろうなと思っています、うん、<笑>そうですね、本当にこの効率化っていうものが結構。<笑> 1個のキーワードにもなっているかなと、この3冊ともそうしたものがあるかなと思うんですけど、まあ、無駄だと思われていること、回り道だと思われていること、非効率だと思われていること、今、元気な声が聞こえています、そのまま元気な声、参加してくれても大丈夫ですよ、どこかね、元気な声が今入ってくれていたね。あ皆様もぜひぜひあの話聞きながら思ったこととか質問とかもどんどんチャットに書いていただけたら、後半でちょっと質問の質疑のコーナーもありますので、またそこでも皆様と対話できたらなと思っています。で えー、っとその効率化なんですけれどもそこで削いでしまっているものって本当に必要ないのかっていうと別の視点から見ると必要だったってことはいっぱいあると思うんですよねなので本当は多様な価値観があってその無駄だと思われているものもいや私たちにとっては無駄じゃないよとかいろんな声があればいいんですけどどうしても一直線な一個の物差しだけで測る世の中になっているのでその削り落とされてしまったものっていうのがなくなっていってしまうでそこをまた今伊吹さんがおっしゃってくださったようにまた価値づけをするためにそうした n p とか、うんまあ、こう遊びの部分、バッファがある部分っていうのが社会に必要なのかもしれないですね。あのなんか今のお話を伺っていて、ちょっと後半でも伺ってみたいなと思ってたんですけれど、はい、なんかその今回 の, その学校に行かないという こ, うこと自体も、あのこうどうしても、えっと、こう無駄がない生き方うんうん<笑>あの、学校に進学して就職してという無駄がない生き方という路線から考えると、なんかとてもこう、 気しくなるあ の, であの K さんも、はい、んみたいなこうタイでことがあるのかなと思うんですけどもしかしたらそのすごくこう考える時間があったり違 う, こう選択肢を自分が持っていることで見えてくる世界があったりとか何かこう私たち子供の頃から遊びとか回り道をすごいたくさんしながらそこで学んできたはずなんですけど、うん、学校に行くとそれがこうなかなかできなくなるっていうところにもつな、ね、がっているのかなと思っ て, いて。うん なんかこの辺でちょっと後半の方で、えっ、ー、と、どんな風な、あの、その学校に行かないってい う, こう選択をどういう風にこれフレーミングしていけるのかだったりとか、世界から見たときにその辺ってこうどんな風に感じ とえてていいいけるというのかっはいもうあっという間に時間がなくなる気がするので、はい、どんどんいきましょう、はい、<笑><笑>じゃあまた私の方からいろいろと聞いていきたいと思います<笑>なんかこう伝えてという中で、はい、あの特に K さん今写真という表現手段をあの選んでいたりとかあ と,、えー、っと D4P さんではあの結構こう っ,、えー、っと次世代の若者たち また伝えていないと思うんですけれど、何、ねはい、かこう写真という手段をこう今選んでいる、うん、そしてこれプロセスだと思うんですけど、はい、あのここの理由だったりとか今こうやろうとしているスタイルを支えていくためにこう必要なことみたいなこともしあったらぜひ、うん、はいありがとうございます。そうですね写真は本当に表現手段の一つだと思って選んでいるに過ぎないとも言えるんですけど写真のおかげで。 できていること、できたことってもすごく実はたくさんありまして、まあアフリカから先ほどの話の続きで言うと伝えなきゃいけないと思って、アフリカから日本に戻ってきたときに、僕がその時多少なりとも専門技能というか何か学んできたことって何があったかっていうと、僕大学は作曲専攻だったんですね。J、うん、大のあの音楽学科で作曲したり、まああとはレコーディングしたりとか、まあそうしたことをやっていたので、じゃあこのアフリカで起きている今後の戦争、<笑> この理不尽な南北格差を音楽で伝えてやるぜ。って言っても伝えられないわけですよ。まあ、あの伝えれる人もいるのかもしれないですけど、少なくとも当時の？僕 にはできなかったんですねで、僕はそこで伝えたいものって何なんだろうって思ったら具体的にそこにある問題をこと細かに論理的に解き明かすっていうことではなくてそこにも人がいるよねっていうことだったんですねなんとなくすごい大きい主語でこうアフリカ人とか言ってしまったりすると思うんですけどまあそれって僕らを総称してアジア人って言ってるのと全く変わらなくてまあ顔が見えない名前も聞こえてこない関係性なんですけれどもそこで何々さんっていう人がいるっていうこと 知るだけでどこかそのアフリカのザンビア共和国で起きたニュースではなくてたまたまアフリカのザンビア共和国に暮らしている僕の友人の何々さんのニュースに変わっていくんですよね。うそうしたこう想像力の距離を縮めるために何ができるかなと思った時に僕は文章もを書くのも好きだったのでまあ文章でいろいろ伝えることもするんですけれども何よりも本当に100万語を尽くすよりも一番いいのはその人に会ってもらうことだと思うんですよ。 ただ世界中の全ての人がその何々さんに会いに行けるわけでもないと思った時に、じゃあ代わりに何を持って帰ってこれるかな。で、それは記事に書くような言葉だったり、様々な情報もそうなんですけど、僕は表情を持って帰りたかったんですね。あのー 写真の本当に素晴らしいなと思うところは、例えばここで伊吹さんのポートレートをパシャッと撮ります。で、それを持って帰ってきてどこかに展示して、そうするとその写真を見た人が自分でその伊吹さんと対話するんですよね。写真の中の写っている表情とか仕草とか目の奥に何かを感じて考えることができる。それは僕がこの人はこういう人でね、ああいう人でねってことを言うよりも、やっぱり自分自身でアプローチして交流が生まれる分、その人の本質につながれるんじゃないのかなと思っていて、僕は特にあの人の目っていうのはものすごく何かを語る機関 なんだなと思っているので目を合わせてほしいという意味で人のポートレートを持ち帰ってくるっていうのが写真を選んだ一つのきっかけでしたでもう一つの理由としては例えば文章を書くっていうのはここでもできるんですが世界中の情報を集めて情報を組み立てて記事っていうのは書けるんですけど写真を撮ろうと思ったら絶対現地に行かなきゃいけないんですよね で自分自身でその場に行ってもちろん写真には収まらないですけど気温とか湿度とか匂いとかその場の雰囲気とかいろんなものを体に取り込みながら自分自身でシャッターを押すっていうその行為はやっぱり何かをそこからこう言葉にできない表現しづらい何かを自分の身と一緒に持って帰ってくる行為だなと思っていて時には非常にこうカメラというのが現場に行かなきゃいけないという面倒くささを抱えるものでもありつつ こう面倒くさがりな、レイジーな僕を現場に連れて行ってくれる道具でもあったなっていうのはすごく思います。はい、二つ目なんでしたっけ。あ、えっと、一、二つ目が、はい、なんかこう今。次世代、次世代の。心を支えていくために。はい。が、工夫していることとか。そうですね。あの、本当に。今のこの日本で。 今僕とかもう一人所属してるフォトジャーナリストの安田夏樹とかがやってるような仕事をやろうと思うと結構道がなくて例えば大手の新聞社に入るっていうことはできるんですけれどもそれもまたちょっとやり方が違うんですよねいい悪いの問題ではなくて、まあ、できることとかやる方向性がちょっと違うなと思うんですけれどもなかなかこう 僕やや安田ががっってていいいるよううなな仕事生き方わからないっていうでもやりたい本当はやりたいけど経済的に先行きが立たないし前例もないので怖い一歩踏み出せないという人がいるかもしれないでそれをま完全にバックアップするなんてことはもちろんできないと思いますけれども何かしら一つの例みたいなのをちゃんと作っておく一歩目二歩目三歩目ぐらいまで歩ける橋を架けておくっていうのはあの本当にまあちょっとだけ人生の先輩である僕らの役割でもあるのかなと思っていて。 やっぱり僕も。 そううしたたものを歩いてきたと思うんですよ一番初めの種の話にもつながると思いますけど僕が一人で何かを見つけて僕が一人で道を切り開いてここにいるわけではなくてやはり先人たちが切り開いてくれたものだとか道端に書いてくれたメモなのか簡易的な地図なのか分かんないんですけどそういうものを参照しながら多分ここに歩いてこれていて、まあ、そうした道案内みたいな表札のようなものをちょっとだけでもこの道にでも立てておくことで、まあ、なりたい人その道を歩きたい人にとっては 一 歩, 歩、二歩、三歩目ぐらいまでは進める過程になるんじゃないのかなってでそうしたものを本当どんどんどんどん後ろに届けていくっていうのも、まあ、今、落ちていることの、まあ、役割とまで言うとすごく重い言葉になっちゃいますけど、うんうん、醍醐味のようなものなのかなって思いますねなんかありがとう先ほどの写真の話にもつながると思うんですけれどなんかこう頭だけでなかなかかこう考えて。 解決しないものもたくさんあるし、頭だけだと多分知っているかもしれないけど分かってないことって多いなと思っていて、<笑>はい、身体をそこに置いた時に見えてくるものってい う, そうです、ね、あのものがあるんだなと思った時に、多分 D4P さんもその次世代っていうあのところのなんかこう何かちょっとやってみたいとか気になっている若者たちとか子供たちがこう身体ごとそこに好きを踏み出せるような橋渡しをしてるのかなと。あの 今お話を伺ってと思いました、はい。なんかその身体ごと踏み出す一歩って結構怖かったりもすると思うんですけれど、うん、もしなんかこう今ここを見てくださっている方の中で、あでもこれちょっとうちの子にとか、あの子に関心があるかもっていう時に、はいうん、なんかその橋渡しの橋までをこう、はい、つなげていくようななんかこう、工夫とか、あとここ見てくださいねみたいなものがあったら、ぜひちょっとご協力いただきたいなと思当体 で本当に今現代ですすごく見落ととされていいる大切ななもものだなと僕も思いますどうしても脳みそばかりに頼ってしまって本当は体でこう、ね、湿度を感じたり緊張するとお腹がちょっと苦しくなったりいろんなことがあるのにそういうものを無視しがちなこの本かな多分ねこちらにちょっとそうした話を体の声を聞くっていう話も入れさせていただいてるんですけれども 人間っていうのが脳みそで考えている言語だけでできているこの生き物ではなくて、まあ、むしろほとんどが体なんだよっていうような視点っていうのは持っててほしいなと思うんですよねなので特に幼い子どもの場合は自分のやりたいこととかやりたくないことを言語化できない場合があると思いますなんでやりたいのかって言われても論理的にそれは説明できないなんで嫌なのかって言われても知ってる言葉で言うしかないそうすると言葉だけで聞くとすごく幼稚な思いに聞こえたりただの怠け者に思えてしまったりわがままに思えるか かもしれないですけど多分それって自分の中で感じるその言葉を翻訳する言葉をちょっとまだ持ちえていないだけだと思うんですよねなのでその子が感じている、まあ、ワクワクだったりちょっと嫌だなっていう感覚に耳を澄ましてあげるっていうのは、まあ、少しだけこう言語を学んだ経験が長い生きた経験が長い大人たちが気をつけなきゃいけないことなんじゃないのかなと思います例えば怖いとか嫌だって言った時に 大人たちが思っている怖いと違う意味で怖いを使っている可能性はあるんですよね。それは楽しいとか好きでもそうだし、でそういう時にやっぱり体には反応が現れているし、子どももそういう何かを感じているんだということを知っておくっていうのは必要だと思います。でもちろんその全てを わかるわけではないっていう前提も必要で自分は全部わかっていて判断できるんだっていうわけではなくて子ども自身のそうした自律性みたいなものを認める、まあ、それは子どもに限らずなんですよねあらゆる人にその人の尊厳を認めるっていうことだと思うんですけれどもそうしたものの中にその言語化できない体の反応みたいなものを考慮に入れておくっていうのは大切なのかなと思います。 なんかこうした話ってあれですね、伊吹さんの方がすごい得意分野というかあの、子供と触れている中で、例えば心に傷を負ってしまっている子だとか、まあ、トラウマ、まあ、トラウマっていう。 言葉がすごく日本の中でステレオタイプなものでもあるので、うんうんうん、もうちょっとこう嫌だなと 思, 思いって、言ってしまってもいいんですけど、うん、そうした人語化できない子供たちに接するときに、井口さんもそうした体とか、そうした反応に気をつけられたりっていう話聞いた気がするんですが、うん、どうですか、はいはい、あ, ありがとうございます。あの今の話しながら、まさにその、えっと、体、またもしかしたらこう翻訳する言葉を持つ前に、結構体の反応に、 子どもと一緒にこう耳を澄ますってことをやってるなと思っていて、うんあの、これ大人になるとよりそうかもしれないんですけど、社会の中でこうあるべきっていう論理と自分がどうしたいかがこう乖離していて、うん、何が自分の本当の言葉かわからなくなるみたいなことが、はい、これ多分思春期ぐらいになって前頭葉が発達してくるより起こるんだろうなと思ったときに、あの嫌な時って。あん さんの本にも書かれてたんです呼吸ってどうかなって思うと、うん、緊張してたりするとやっぱ速くなっていて、うん、実は肩にめっちゃ力が入ってる、はい、であのなんか本当に恐怖を感じてるときはもう肩回ってたりと か,、うん、なんかこうしたり自分の顔って赤くなってるのかなと か,、うん、なんかそうい う, こう今体肩ってどうなってるとか、うん、顔って熱いとか逆にどんなときに。 肩って下がってる、そんな時に、なんかゆっくり深呼吸してるとか、なんかこうそういった体の状態から、あ、これってだからこういうことなのかなっていうふうにこう手探りで一緒に。 あのそこに言葉を輪郭をつけていくみたいなことをそういえばやっているなという気持ちを伺いながら。ままさにそういういいアプローチだと思いますかつ、そういうアプローチって多分あの、臨床的にはすごく記載が難しいというか、いわゆる西洋医学的な文脈でいうと、一つ一つに名前をつけなきゃいけないという文脈の中で見過ごされがちなところなのかなと思いますが、どうでしょう。あう そ, <笑>そうですねあの多分まさにに何かをこう伝えるために 文節化していくと言葉で区切っていくと伝えづらいなと思っていて、うん、あのだからこそ一回自分の思い込みの言葉を置いてめちゃくちゃ観察することが大事なんだろうなというのは、うん、あの前、K さんともはなんかお話したときになんかこう話したような気がします先ほど の,、うん、あの想像力のこう柱を上げていくとか解像度を上げていくとも近い気がし て, いて、はい、なんかこう子供が何かをやってたときにあ 感癪を起こしたって思うのと、うんうん、あ、なんかこの子がさっきと比べてめちゃくちゃ赤い顔をして、うんうんうん、なんか手をギュッとして、うん、目に涙を溜めてるって思うのだと、なんか対し方が違うと思う。そうですね、うん。そうですね。自分で言葉で解釈しちゃうと、うん、まあ多分その。 自分なりの解決法といいうか答えを用意しちゃいますよね、うん、こういう時はこうするべきっていう、うん、もう体験で答えを結びつけちゃいますけど、うん、一回それを保留にしておくっていうことをやるとまた本当大人と言われる僕たちでも子供ぐらいの心の柔軟さを取り返していろんな選択肢が増えるんじゃないのかなと思いますね。なんか結構 K さんが、あのー、今回のこう本でもやっぱりすごくこうなんていうのかなこうある。 べきではなくって、すごくご自身の言葉で世界をこ捉えて書いていったりとか、何かを勝手に切り取るっていう形じゃなくて、世界と相 対, 対しているっていう時に、ケイさんが普段こう暮らしの中で気をつけていることとか、うん、なんか実は無意識にやっていることがあったら、それって子どもに関わるこう私たち大人にもすごいヒントになるなと思っていて、知りたいなと思いました。 僕もまあもちろん成人ではないですし、まあ、成人って聖なる人ホーリーの方ですねではなくてやっぱりさまざまな欠陥もあって間違えることもあってついつい価値観が凝り固まってしまったり人を傷つけたりすることもあるんですよ。でもそれはあの あるからじゃあ全部ダメだっていうことではなくてあるって気づいた時にやっぱアップデートしようって思う気持ちを持ってられるかどうかってすごく大切だなと思っていて失敗ってやっぱり特に今の日本社会の中ですごくこう減点されるというか失敗しないことがいいことだって言われると思うんですけど、まあ、失敗は、まあ、してしまった以上もちろん責任も生じるし誰かを傷つけてしまったのであればそこに対する対応っていうのはもちろん問われるものではありますけれどもその失敗に対して自分ができるもう一つのこうステップというか やらなければいけないことは、じゃあその失敗をしないようにどうすればいいのかなっていう考えることで、その失敗をしないようにっていうのは、じゃあ挑戦するのをやめるとかそういうことではなくて、よりなんだろうな、自分がちゃんと素直に、まあ、その間違えたときっていうのは、僕が何だろうな、僕自身が何かを。 自分らしく生きれていなかったり、本当は周りの人と幸せに生きたいと思っているはずの何かが見れていなかったりした時だと思うので、見えてなかったものが何なんだろうということを考え直すきっかけができるとは思って いますあの僕自身本当に多くの失敗をしてしまうなと思っているので一つあのこれ 100% 皆さんに当てはめれるものじゃないですけど僕は自分が合っっっっててててていいいるると思ううものののは大体間違机前に貼って書いてます、えー<笑>はい、その合ってるって思っちゃった時は何か考えが凝り固まってるんじゃないのかなっていうことを考えるためというために自分が合ってると思うものは大体間違っているっていうのを防に 貼って書いて貼ってあります。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いですね。あの、なんか今お話を聞きながら自分が合ってると思うものだけを。 なんかこうそうやってすごい自分の軸にもなることからそれを盲信というかそれだけをこう信じすぎてしまうことが結構いろんな対立につながってたりとか生きづらさにつながることもあるんだろうなと思っていてそうですねであのこれが合ってるって人を判断しちゃうとあこれが合ってるかあなたが間違ってるっていうふうに人を判断しちゃうと結局人って人を判断するものさせて自分も測ることになるのでどんどん苦しくなってくるんですよねそこにこう柔軟性があるというか変化していくことができるんだよっていう可能性はやっぱり持ってなきゃ いいけないと思うし、まあ、よく、あのー、もう何歳だからとかすごく言いがちなんですけどもう変われないとかもうチャレンジできないみたいなことをまあ年齢だとか、まあ、そうした今までの経験ではということを測るのではなくてどのタイミングからでも何かしら変われる可能性があるっていうのは、うん、頭の片隅に置いとくことが僕は一つこうリラックスというか深く呼吸できるこのアイテムになってる気はしますね。ありがとううございますなんかこう そのが、もしかしたら今のお話を聞いていてその不登校って多分名前自体が<笑> あ, の、はい、あ, ある意味やっぱすごくこう、何かをこう一つの目線からこう低下してしまうからあの、あれもっと違う生き方があるんじゃないか、はい、学校に行かないってなんかの自分のらしさの種って何なんだろうみたいなことをんなんかこう、の柔軟性とか余白をこう、見つけづらくなっちゃうのかなと思ったりもしたんですけど、はい、なんかその、 今おっしゃってくださったような自分が合っていると思うことはこうそうではないみたいなこととか、うん、あの何か失敗した時ってなんか自分のらしさみたいなところと、あの他の人の幸せみたいなところとのそのバランシングじゃないですけど、なんかそういったものがもしかしたらこう違うバランスだったのかもみたいなことって、うん、あの、こう今のこう子もたちの学校に行かないみたいなことのことにこう少し グッと寄せて考えてみたときに、なんかどうやってその不登校といったこうものを、なんかこうリフレーミングしていける、今のケイさんの話が種になるのかなと思ないながら。 すす、はい、すごごいいヒントがががあありりそそうううな気ししままたとざですね僕が、まあ、不登校だった時は不登校という言葉ではなく登校拒否という言葉でしたね。はいはいはい、まあ結構いろいろそれは文科省の方でいろいろあって不登校という言葉に変えて、まあ、ネガティブな意味じゃなくポジティブな意味で不登校という言葉に変わっていった経緯があったということを何かの論文で読んだことがあるんですけどそもそもこう登校っていう言葉が。 あの偉そうだなって思いましたの登るのか<笑>登頂するみたいなそんなに学校を上位に置くのかみたいなところはちっちゃい頃からすごく思っていて登校とか登頂偉そうだなっていうのはすごく思っていたところはあるんですよねあんまりこういうこと言ってていいのか分かんないですけど僕が学校に行かなくなった一つの理由はやっぱり大人が偉そうで嫌だって言って。 っていうとこあったんですよねでそれはすごい若手の至りだったかもしれないですしなんか変な、ね、反発心だったかもしれないんですけれどもやっぱりどこかこう勝手に決めつけられるそれも自分の感覚からしたら世界をもっと広いと思っている、ね、狭いところに押し込められるような圧迫感みたいなのがすごくあってでもそれがじゃあ 正解なのかっていうと今のこの社会の形って別に完成形でも何でもないですからねいろんな生き方とか学校の形もある中でたまたまこれが制度として根付いているだけなのでそこにとらわれる必要はないなっていうのはちょっとこれは子どもにそのまま言ってもポカンとされるかもしれないですけど本当にそう思いますあの事務教育で習えることもちろん大切なことたくさんありますけど全然世界の全てじゃないですし 1% にも満たなくてやっぱり例えばこう両親になりたい子たちとかいるんですよ 東北の港町漁師になるための勉強方法なんか教えてくれないわけですよね、義務教育で。であの例えば、ウニを取りに行くってなったときに、漁師のおじいちゃんについて、孫が学校を休んでウニ取りに行ったりするわけですよ。でそれはでこう近代の教育の理論からすると、学校をサボってってなっちゃうかもしれないですけど、他のことを学んでるんですよね。うんうん、全然そののの時時間間他のここととを学学ぶことにも使える時間であっってて不登校校いうのは に行かないことに何かを失ったっていう視点もありますけれどもその時間を使っている時に何かを経験しているっていう見方はもちろんできるんですよね。で、それは大人から見るとすごく非生産的なものに見えたり無駄なものに見えたりただ単に怠惰に見えるのかもしれないですけれども僕は僕自身はそうした時間を過ごすことで自分自身でものを考えるっていうことであったり自分自身で学びたいと思うものを自分のペースで自分の興味のあるところから学ぶっていうことを学べたおかげで で今ででもも勉強すすするるるこここととと学びを続続けけっててていいうのはすごくく楽しあります何かそこをこう学校というベースでこのステップをあったらこのステップねって決められたり例えばじゃあ数学の公式があった時にこの公式はここにこう数字を当てはめるとこうなるんだよって答えを与えられるのではなくて、うん、なんでこの公式になったのかって考えることの方がもっと楽しかったりっていう子たちがいたりした時にこれやっぱり確一的な教育 で, 当てはめるのではなくて本当にその子自身の興味を伸ばしていくっていうような教育になっていくと今おっしゃられていたようなその1個のフレームがあるっていうところからリフレーミングにつながるのかなとは思いますねんなんかあの K さんが K さんの中 の, その子供みたいなものの声を聞くとするとあの学校に行ってなかった時の自分でがなんかそ の, その時の 結構こういろんな出会いがあったんだなというふうに思ったんですけれど、はい、なんかこう、大人とかに、なんかこう、言いたいこととか、こんなことがもっとあったらいいなみたいなことが、もしある声があったら、なんかすごい聞いてみたいなと思いました。うん そ, んその時のその時にこう、大人の人に何かこう、伝えたいことがと、はい、その時の自分がですかそうですね。とか。 そうですね。こんなことをもっとあったらよかったなとか、うん、なるほど。なんか僕は本当に恵まれてたなって思うんですよね。まあ、両親とも学校に行かないことで喧嘩したり怒られたりっていうことはあったんですけど、まあ最終的にはすごく僕個人を尊重してくれる。こう、両親のもとで育つこともできたし、友人もいたし。 本当趣味もあったしそうした趣味にかけるだけの、まあ、経済的な余裕ってほどでもないですけど、うんまあ、例えば自分でアルバイトをしたりということもできたりっていうことですごく恵まれていました。あの今振り返ってみてみそのの当時の 自分の周りにいた大人たちにもっとこうしろみたいなことは全く思わないんですけれどもその当時はやっぱりどこかもっと何かみたいもっと何かあるはずだっていう思いがありましたね特に何かこうつまらないなって思っているそのつまらないなって裏を返すともっと面白いものあるんじゃないのかなっていう言葉かもしれないそうなった時にやっぱりちょっと触れられるところにそうした世界への扉みたいなものがまあ配置してあると押し付けるっていうわけじゃなくちょっと角を曲がった時に何か見えてくるぐらいの距離でいろんな世界が点在してると 子どもたちが生きやすい社会につながっていくのかなと思います、うん、まあ、図書館とかもねすごくいい場所だと思うんですけど例えば本を読むのが苦手っていう子ももちろんいると思いますであの外で遊ぶのも苦手で家でゲームしてる方がいいっていう子たちもいるでもゲームがじゃあ悪いかっていうと僕にとってはそうではなくいろいろなことを教えてくれるものだったので何かその子が興味を持っていることそれに関連するつながりがあるものを点じゃなくて線でつなぐぐらいの広さが周りにあると いいいいいんじゃななのかとと思まますすねいやありがとうございます最初 の, その選択肢の格差みたいな話もつながるなと思って、あのー、本当に子どもたちの周りに、えー、と選択できる扉がたくさんある、はい、開けていけるとかあとその扉をこう行き来できる、うんうん、なんか K さんのこう この本を配読していて、最初からこれになろうと思ってなったわけではなくて、うん、こういろんな点がつぶながってきっちゃなって、ねなんかはい、いつでも選択し直していいんだってすごい思ったんですけどね、うん。なんかそういったものがもっともっと身近にあると、なんかすごくいいなと個人的にお話を伺いながら思っていました。うんはい、なんかこう、今、オーリー先生からも、はい、質問とか。 メッセージが来ているんですけどあ。ありがとうございます。そうですね、今の話で言うと、うまあ、僕も美容直接で生きてきて、 本当に再三繰り返しになりますけど、すごく恵まれていたなと思うんですけど、うんまあ、中にはあってそこで曲がり角で曲がれなかったり、うん、必要なサポートがなかったっていう人ももちろんいると思います。でも、そんな中でもよりこう曲がりやすくするというか、変わりやすくするのは、まあ、そうしたモデルケースがやっぱり周りにいるっていうことが大切だと思いますし、うんうん、一直線で生きるっていうことが必ずしも正解ではないっていう価値観が社会の中に普通にあるといいのかなと思います。どうしても、偉人伝とか読むと、すごいんですよね。みんな幼い頃から、うん 性を発揮して一直線に引き進みこう本当にこう 霧, 霧で岩盤を貫くかのように努力で何か一点突破したみたいな成功例が出てくると思うんですけどでそれはそれで本当に素晴らしいことだと思います。でも人生の価値って別に一つの物差しで測るものではないので、うんうんうん、あの本当に紆余曲折いろんな経験をしながらであっても一直線に生きてきたとしてももし今の自分をまあ肯定できるもしくは肯定していくことができる途上にいるっていう生き方ができていたら、うんうん、僕は全然正解なんじゃない 生き方、成功ということはもうちょっと嫌いな言葉ですけど、うんうんまあ、納得できる自分の自尊心につながるものなのかなってんか確かにその今の自分を肯定できるとかそれがこうちゃんと自尊心につながっているってあのもしかしたらこう 自, 分自分がこうそのうちできるようになるプロセスで誰かと一緒にやっていくみたいなことがあるの か,、うんうんうん、かなと思った時になんかこう どんな周りにこうどんなそこにこう経験があったりとか、うん、大人がそこにできることって何なんだろうっていうのはまたちょっと聞いてみたいなと思います、うんうん、ね何なんでしょうね、えー、<笑>本当に答えは千差万別だと思うんですけど僕の場合はたまたまこうやって伝えるっていう仕事に携わらせていただいていてまあ種まきなのかなと思っています、うんうん、この本は本当に僕がなので言ってしまえば当時の自分に 今の自分はこうだよって手紙を書いているようなものだなってすごく思っていて、やっぱりその時は不安だったと思うんですよね。なんで生きればいいのか分かんないっていうことで、全然希望が見えなかった時だったし勉強なんか続けてどうなるんだっていうことだったり、よりペシミスティックに、どうせ100年経ったら人みんな死ぬじゃんって、何のために生きるんだって。それはやっぱり図書館中ひっくり返しても答えは書いてないんですよね。どの哲学書にも宗教書にもその答えは書いていなくて、どこかで、あ、それを探す。 いうことも自分の生きる目的の一つにしててもいいんだなっていうことを見つけてからどこかに到達していない自分も認められるようになった。 気がしますゴールがあってゴールがあってゴールがあって認めるというよりも自分が今目指しているものに向かっているまあその向かっているははためには停滞しているように見えてもいいし自分自身が落ち込んで何もできないということも含めてあの僕は向かっているだと思うんですけどその途上にいると思うことができたら僕は少なくともその場で落ち着いて深呼吸ができているなっていう感じですねなのでそういういろいろな状態の幸せの形というか納得の形みたいの きちんと見せるのののも大人の役割なのかなか一個の成功例とかじゃなく、はい、かつ何か自分は失敗してダメだからあなたは成功しなさいみたいなことではなくて、うん、やっぱり自分自身の居場所もきちんと肯定していける、うん、人に言われる言葉は響く気がするんですよね。 高校行く前に1年間高校行かなかったんですけれどもどんな大人に高校行けと言われても行きたくなかったんですがまあとあるカーショップで働いていてま走り屋と呼ばれるいわゆる不良のレッテルを貼られるお兄さん方にいやー学校ぐらい行っとけよって言われた時にこの人たちが言うんだったら行こうかなと思った経験があってそれはその人たちが本当に車が好きでまあ本当にその仕事に誇りを持ってやっていたっていうかっこよさとあと退学してしまって学校に戻りたくても戻れなかった きちんと後悔をしている、うん、自分はこう行きたかったでもで き, てできてないことをその私を踏んでほしくないとは思いつつもでもそれでも自分は今この仕事ができているんだって誇りが両立していたのでそれ一方だどっちか一方だけでもダメだったと思うんですけどたまたまそういう人と出会えたことは大きかったですね<笑><笑>ありがとうございますそうあのなんかこうゴールに一直線に向かっているだけじゃなくて多分目的 と今の現在地を考えたときに、目的自体を探求するっていう、なんかこう、それ自体がこう一つの大事なこう目的であるみたいなこともあるのかなと思ったときに、まさにその目的が変わる場合もあるし、それによって今の現在地を変えていっていい場合もあるっていう、なんかその、なんかこう、そこの生き方をこう多様にしている人たちと出会っていくとか、そのあり方がこう大丈夫であるってことをちゃんと。 周りの大人も思えていくっていうことが、あのもしかしたら特にこう子供の周りにすぐ近くにいる大人が思えていくっていうのはすごく大事なんだろうなと、うん、あの、そうですね。今お話を伺っていて思いました。あの、なんかこう、この本で、あの、ケイさん、今回手紙形式で書いてくださったんですけど、はい、手紙形式にしたのって何か書いてあったでするんですか 名編集山本さんから手紙形式はどうですかと言われたことももちろんあるんですけどまあ書いていく中で本当さっきも言ったようにこれってあの当時の自分への手紙のようだなっていうことを思ったんですね。<笑>であの 過去って過ぎ去ってなくなったものではなくて僕はアプローチできるものだと思っていて自分自身で話しかけることもできるしそこで対話することによって過去の自分の苦しみとかを癒すこともできるって思ってるんですよね。でその当時泣いていた自分どこかにスタックして前に進めなくなっている自分に対してその時の君はこう思ってたかもしれないけど今の僕は振り返ってそこにすごく意味を感じているよっていうことを向けて送った手紙。 ですかね、時間を超えてその当時の自分に送るメッセージという意味での手紙という形になった気がします。なのでこれを読む本当読者の本当君僕が思い描いている君でもそうですし大人でもそうですし誰かしらその手紙の受け手となる人にその読んだ瞬間に届かなくてもどこかで届けばいいなっていう思いはあって手紙という形式ですかね。 確かになんかこう私たちこう生きてくると過去って変わらないけれど過去の意味って今の経験で変えられるというかだなぁと、うんはい、あのこの手紙を拝見しながら思っていて今この瞬間もしかしたらちょっと何かしんどいかもしれない、うん、あのこう子供がいたとした時にあのなんかこう その意味、なんかそのしんどさのこう事実っていうのは変わらないかもしれないけど、うん、その意味って未来に変わる可能性がもしかしたらあるんだろうなというふうになんかお話を伺いながらなんか思っていました。なんかこうそういった、あの、今この瞬間もしかしたらしんどいとか、あの、未来に意味が変わるかもしれないけど、それをなかなか見出せないみたいなことがあった時に、うん、あの、 なんだろうそう思っている人ってもしかしたら一人じゃないんじゃないかなと思うんですよね。うん、でも、一人のように感じてしまうこともあるときに、うん、なんか、K さんから、そんなこう状況の時に、メッセージってちょっと違うかもしれないんですけど、うん、もし共有したいとか、こんなことがあるよっていう言葉があったら、ぜひ、なんか共有していただけたらなと思います。はい、そうですね。うん 僕が何か正解を持っているわけではないんですけれども僕自身がさまざまな種別を経験してすごくしんどかった時期もあって、まあ、今でももちろん時々しんどくなるようなことはあるんですけれども、まあ、そうした過程でグリーフケアというものを学んできました、えー、何かを喪失したその人の心の痛みとどう向き合うかというような学問なんですけれども、まあ、そうしたものを学んだり自分自身のグリーフと向き合う中で一つ僕が 自分の実感として感じているのは、まあ、悲しむ時間とか苦しむ時間っていうのは別にネガティブな何もない時間ではなくて逆にものすごく大切なものを思い起こしたりそれを心の中に染み渡らせる必要な時間なんじゃないのかなっていうことなんですね。でそれはあの そうですね、この前の児童書の幸せの牛乳の中にちょっと書いたことなんですけれども、まあ、本当に自然の中で山地楽農ということをやられている牧場主の中原さんが、四季の話を、シーズンですね、四季の話をしてくれた時にすごく腑に落ちたことがあって、こう岩手の北の方で牧場をやられている方なので、 冬季には冬にはマイナス20度近くもう柔何度とかになったりするもう極寒の地なんですよで冬その牧場に行くとやっぱり命一つない真っ白な風景に見えるんですけれどもその中原さんっていう方はこの冬っていうのは命がない季節に見えるかもしれないけどそうじゃないんだって言うんですよねこの降り積もった雪っていうのがこの地表から溶けていくか表面から太陽の側から溶けていくかどっちだと思うって言われてなんか普通はこう太陽が当たったり表面から溶けていきそうな気がしますけど山 の地熱でじわじわ溶けていくんですってで、そのじわじわ溶けていく雪が冬の期間を通して山に染み込んでいってそのじわじわと染み込んだ水があるからこそ春の芽吹きがあるっていうことをおっしゃっていたんですねで、これはあの短期的に雨が降るだけだと表面が流されるだけで染み込んでいかないんですけれどもそうして雪解けの水っていうのが深く深く長い時間かけて染み込むことで雪が多い冬ほど春の芽吹きが力強い っていう自然の説理があるそうです。でそれを思ったときに、まあ、これは人間の悲しみとか苦しみでも本当に一緒だなと思って、まあ、悲しんでいる苦しんでいるっていうのは、やっぱり何かが傷ついたり、何かを失ったり。 でその何かかがとても大切だからなんですよねでそれがいかに大切なのかっていうのをじっくりじんわりと感じる時間がその悲嘆とか悲しみグリーフって呼ばれるんじゃないのかなと思った時に外から見ると非生産的なもう GDP のマイナスでしかない行為に思えるこの悲しむっていう行為う、まあ、鬱で沈み込むっていう行為が本当はその後の自分の心の中の本当に芽吹きですよね大切なものに改めて気づくっていう。 生きてきた中で出会ったものを大切に築くために必要な時間なのかなと思った時に何かってそこからこうなのでこう沈んでいる人にいち早く立ち直りなさいっていう必要もなければあなたがダメなんだよっていう必要もなくてその人なりの冬の時間をきっちり冬として悲しむことができる苦しむことができるでその周りで見守ることができるっていう環境さえあればネガティブなことじゃないんじゃないのかなと思っていますただ環境的にそこでこう なんだろういやでも沈んでると1週間後には家賃払わなきゃとかであったりどうしてもこう前に進むということが強いって言われるような環境があったりするとまたそれがが自自分自身が辛くなのでこれは本当に個人の弱さとか強さっていう話ではなくて本当に社会システムの中でそういうものを認められるだけのバッファーというか余裕みたいなものを持っていけるのかどうかっていう問題なんじゃないのかなと思います。うんうん はいなので悲しみそのものがネガティブなものと捉えるよりも、うん、それをネガティブなものにさせてしまうこの社会のあり方ってやっぱみんな苦しくなるよねって立ち返って考えれるとまたね子供の本当に悲しみ言語化できないような子供の悲しみとかへの寄り添い方へも変わってもうちょっと子供も生きづらくなるあ 生, き生きやすくなるのかなと思います、うん、ありがとうございますあのいや本当に安全にというか安心してというか悲しめるとか、うん、立ち止まれるとか。うん であの実は生きていく上ですごく大事な、さっき最初の話にもつながるような気がするんですけど、戦争のアンダーをこう探していくみたいな時に、なんかそれ抜きに難しいんじゃないかという気もしていて、こう自分がちゃんと悲しんだり、立ち止まったりするから、自分の中にもまだこう見えなかった自分のらしさの種が見つかってくることも、うん、で自分のらしさの種がこう増えていくこともあるんだろうなと、なんかこうすごく 思ってこうきちんとそのバッファーがある社会をなんかすごい作りたいなという今思いにもなっていますし、うん、バッファーってもしかしたら周りの人のちょっとした声かけでもあと制度の設計とかでもできるのかなとも、ね、はいうういう人たちに何かメッセージをとことでい 僕が先月ながら言わせてもらうと、僕が答えを持ってるわけでもないその人が絶対そうなるとは思わないですけれども、僕は少なくともそうしたものを頂 い, いてこれたっていう一つの経験があるよっていうことは伝えたいと思ってます。なんかこう今そのの保護者の人たち というかこう子供の周りにいる人たちと一緒にそのバッファーをどう作れるかみたいなことはなんか本当は考えていけるといいなという気持ちで思います。うそうですねで、やっぱりそれも一人じゃ無理なので、本当にちょっとずつですよね、えー、なんか大、えー、きい緩みをどっかでドカッと作るじゃなく、えー、みんながちょっとずつ緩みを持ち寄るとなんとかなるみたいな、なんかそれって昔の日本だと祭りだとか伝統行事とかって結構そういうところある気がして、その日だけ晴れの日としてこう3日間バカ騒ぎするみたいな、日常をちょっとずつちょっとずつ溜めてた子。 緩みみたいな多分その日に使ってるみたいななんかそういう効果もあるんじゃないのかなと思いますね、うんうんうん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。